動画のごご視聴ありがとうございます旅するが欲しいんです旅る男でこの動画面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、今回は気軽にできる旅行というテーマでやりたいなと思ってまして、どこに向かうかと言いますと、千葉県松戸市にある、おじょという洋風のお屋敷がある庭園にこれから行きます。で、現在地なんですけれども、今ここにいまして、 足立区の綾瀬駅です駅実を言うと常磐線そして東京メトロ両方接続してまして利便性がとてもいい駅だと僕は思っています。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 10分と聞いていますのでゆっくり向かっていきたいと思います こちらをご覧いただきますでしょうか松戸市途上歴史館看板がありまして残り140メートルのところまで来ましたこの坂なんですけれども途上みその坂というそうなんです<音楽>この先にあるということなのでもう少し歩いていきたいと思います途上テーマであともう間もなくです でこちらがあの徳川慶喜公の弟子君で水戸藩最後のお殿様だった徳川秋陰公が建てたというおすえちなみに土城邸の園内の地図はこんな感じになっています知らなかったんですけど日本の歴史公園百選の一つに選ばれている国の重要文化財なのだそうで現在地がここです 今僕はかやぶき門の前にいます途上亭は上がってすぐのところにあるそうなのでそしてここには途上亭に関する説明文が記載されていますよく見るとここに QR コードがあってこれで数カ国語の翻訳による音声による解説が聞けるそうです 今からこの途上亭をゆっくり散策したいと思いますいただきます 公園には、葬儀の小道という与謝野明子の歌を地元の書家の方が遷写しましてそれをミニメントにした石碑がちょっとかしこに並べてありますところどころで展示されている与謝野明子の歌見つけたらまた写していこうかなと思います 稲毛市の小道が出迎えてくれたその向かい側には松戸市登場歴史館がありますただこの内部は撮影禁止なので今回は外側からちょっとお見せするだけにとどめたいと思いますよかったら足を運んでみてください今徳川秋武行の幕府最高とパリ万博というテーマで展示がなされていますのでお時間ある方は足を運んでみてください 2つ目のモニュメントを見つけました。 こちらは小雲亭という茶室なんだそうです定期的に茶会などのイベントが開かれているそうですおそらくあれがお茶室なんだと思います 結構サクサク見つかりましたね4つ目のよさなっ子の歌を見つけました 近くなのでこちらにも入ってみますここはだいぶ広いですね開けている、うん、あこれかなこれじゃないですか ここかからでも十分にの様子がよくわる感じはしますね一応復元はしたという話で聞いているんですけど間違っていたら申し訳ないんですけれども明治期に建てられたもので徳川家の邸宅で唯一解放されているのはここだけだという話なのですごく趣がありますよね。 途上にはもう一つの見どころがあるんですそれはこちらの方角にある富士山を柵系にしているというアイデアなんですねいかにも日本的な発想だと思うんですけれども今日は昨日台風が来てしまったので雲が多いんですけれども雲がなければこの方角に富士山が見えるんだそうです 福川秋武について僕は知る限りの範囲内でお伝えしようかなと思います。 徳川日家公は嘉永6年1853年生まれ明治43年1910年58歳の生涯を閉じるまでにはいろいろな出来事がありましてまずパリ万博開催ということで幕府の使節団の代表としてヨーロッパに渡っているんですその時にその立ち居振る舞いですとかヨーロッパの人々が見た印象からプリンス徳川と呼ばれたのはあまりにも有名なお話です さてじゃあこの途上亭はいつできたのかということなんですがこの途上亭実は僕川秋武公が29歳から30歳の時に建てた邸宅なんだそうです驚いてしまったんですけれどもこの年の秋武公実は不幸がありまして最愛の奥さんがですね産後の日立ちが悪くて亡くなってしまうという不幸もあったりしましてちょうどその時期に隠居届を出してるんですそして隠居届を出した前後に建てたのがこの途上亭という邸宅なんですね ヨーロッパでたくさんのことを勉強されてまた日本に帰国されたものですからその時の知識経験がこの渡条邸には生かされているということなんだそうです。 実を見て驚いたんですけれどもこの都城ヶ丘歴史公園の隣は千葉大学の園芸学部があるそうで余談にはなるんですけれども千葉大学のマス戸キャンパスにはなんとフランス式とイギリス式の庭園があるんだそうです 商店開いたようなので中入ってみたいと思いますちなみに入館時間と入館料はこんな感じになっています地図はこんな感じです で土上亭の内部に入らせていただきましたこれがカニボタンカラクサモンバチ明治時代奥の中庭に置かれていたという当時のものですねこれは金魚の飼育や水田を育てるのに使われたのではないかという風に解説文が言っておりますここには重要文化財の指定書上空から見た土上亭はこんな感じですこっち側が入り口ですね向こう側見えるのが上半線そういう立地にあるのがこの土上が丘歴史公園です 中庭見ていただいてるんですけれどもこんな感じになってます上の方こんな感じで徳川家の方が作られたにしてはかなり出実剛健というような印象も受けますねまあ言い方はちょっと悪かったかもしれませんけどこちらがトイレがあるというちょっと細いところ入ってみましょう ところに苔が入ったりすると雰囲気が浮っていいですよねこっちがトイレですお手洗いがこうなっていておトイレこんな感じなってます内部こんな感じなってますもう一つのもこんな感じになってます ああここは広い。広いな。とっても広い場所。ここが5箇所表座敷土上亭の中心。南側と西側が庭園に包まれ、皇室や家族、大切なお客様を迎える部屋と、奥側、私が暮らす部屋のお居間があります。ぐるいと見回してみましょう。こんな感じで。天井の装飾も、そしてランマ間ンもこんな感じで。 入ってみてみびっくりしたのがこの圧倒的な広さそしてこの庭の景色お庭なんですけれども残念ながら降りることはできませんあ徳川家康最後の将軍徳川慶喜公が来ていたとされる甲冑のレプリカだそうです ここには表座敷島の西から南に芝生が広がるということでこの吾屋から天気が良ければこの方角に富士山江戸川見られるそうなんですけれどもこ こ, 今ここに徳川秋武公日々の生活を送っていたということで。 こんな感じになっています畳の色がね落ち着いたスタイルでこれはこれで雰囲気ありますよねこういうところで暮らしていたんですね ちなみにこのお部屋大正10年以降の同築部分秋竹工の孫夫婦が新婚生活時代に朝の洗面所として使っていましたということでここに説明があります中座敷と奥座敷と井戸のと離れ座敷とこちらにあるそうなのでゆっくり見て回りましょう。 ここが中座敷塔というんだそうです表座敷と奥座敷塔に南北を治まれ台所塔がある開口部は西側だけなので屋台はよくありません投げしもないのでここは他の部屋に比べると角が落ちるそういうお部屋らしいです いろいろな諸事情で放送中止ということなんですけれどもお隣の部屋名前はわからないんですけれどもこんな感じになっていますこのお部屋もなんとなく雰囲気いいですよ地図とか屋敷の見取り図とか全然無視してますけどね こんな感じで生じ度がでも芸術的凝った工夫がしてありますねちなみにこの床の間部分は復元したものということででもよくここまで再現できたもんだなっていや技術力感心しますね当時と今とあここがそうかここと妻を隔てた2部屋奥座敷等とういうそうです に秋家工の5歳の八重という女性が日常生活の部屋として生活していたということでこのように残っているわけですねこちらが離れ座敷棟ということでこちらに向かいたいと思います何かねこう通路がとても圧迫感を感じるぐらい狭いんですよで右側の壁には触れないでくださいとてもデリケートらしいですねだから触れないように入ってきました こちらが池が池あ向かい側が離れらしきと秋武港のお母さんがここで生活をしていたということですね中に入ってゆっくり見てみましょうさっきのお部屋と似たような障子どを見つけましたよ床の間も、ま、当時のまま残っているということでしょうか この部屋はちょっと狭い感じもしますけれど気象条件が揃っていればこの部屋からも江戸川や富士山を眺めることができたそうですちなみに離れ座敷にある地図を見るとこんな感じになっています てくださいって書いてあるのでこういうふうにしかお見せできないんですけれどもこれもなかなかユニークな作りだなって思いますねこちらにも行けるようなので行ってみますあここがここは湯戸のつまりお風呂場です えー、昔のお風呂場ってこんな感じになったんですねいやー湯船ちっちゃい湯船が本当にコンパクトでも深さはあるのでこれはゆっくりくつろげるお風呂だなって気もしました壁と天井はこんな感じになっています ここから手入れされたお庭が見えるんですね。 日本で唯一一般公開されている徳川家の邸宅ということで本当に見応えがありましたこんな風になってたんだいやーこれはすごい<音楽>